今回は姿勢から痩せるお尻エクササイズということで紹介していきます。男性も女性もお尻を締める力が弱ってしまうとどうしても体型が崩れます。その結果お腹が出た姿勢、使われない筋肉が増えてきます。一緒にお尻を鍛えて姿勢から痩せましょう。まず手首をね、少し振りましょう。楽にね、手首を振ってこういう感じでね 手の甲を伸ばしたり手首の可動域をねまず上げときましょうちょっとこう手をねついてみたりしてあんまり四つん這いにならない人はねやっぱ手首がね少し痛くなったりするんでまずはね可動域を上げましょう OK ですじゃあまずは四つん這いですこのまま右足をね横に上げたら 戻しましょう。マイペースでいいです。片足ずついきます。たまに自分で見てね、ちゃんとまっすぐなってるか確認してください。ちゃんと真横にね、足が動いてるかどうか。手首だるくなったらね、途中で休んでください。 反対も一緒ですちょっと休憩しましょうよいしょ真横に上げたら戻す弱ってる筋肉って結構使うのつらいんで自分のペースでいいですからね30度のメニューですが10秒やって休んで次のメニューまで待っていいです 今度は腰をしっかり丸めて足を上げます大体2回足がに反れないようにね腰丸めたまま上手にね動かしていきましょう むやみに動かしてもね効きませんからね腰丸めて上手に OK 反対も良いです1 0回上げればいいってもんでもないのでね腰を丸めて上げれるとこない腰が反れるとね やはり体幹がね緩んでるんでちゃんと腰をキュッと丸めておなか力を入れて足を動かすオッケー。ちょっと一回ね手首をねまた振りましょう。 一回休めましょう私もね結構ねパソコンのマウスで手首がね検証炎気味なんでここは一回で緩めないと手首がやられますねだんだんお尻のレベルアップしますんで頑張っていきましょう でではスンパイです今度は横に上げた足を反対にひねる上げた足を反対にひねる今度は反対足上げた足を遠くに持っていく 遠くに持っていく<ス>。オッケー。今度は前後にね、体を動かしましょう。腰を丸めて、丸めたまま戻る。 割と腰を丸めたぐらいがいい体格位置なので4つん這い時にね腰が反らようにねちゃんと丸めてまっすぐのようにしてイクササイズを行っていきます OK この横に上げて 1,2,3 で足入れ替えます 上げて、一二三。横に上げて、一二三。こういう感じ。辛かったらね。メニュー10秒だけあって。次のメニューまで待っていいですからね。 イーイはい、今度は足を伸ばしたら戻せ。後ろにピンと伸ばしたら戻す。伸ばしたら一回ね止まるぐらいな感じで遠くに伸ばす感じで。 腰丸めて遠くに伸ばして2回上げたら入れ替えますポっかり腰丸めです。 今度は横に上げた足を後ろに伸ばして戻せ左右です横に上げて斜め上に伸ばしたら戻すマイペースでいいですよ横後ろ横戻すって感じです 結構お尻がね、きますよね、これね。いたーお尻が枯れば、お腹も姿勢も全部変わります。やった人はコメントください。